ははい皆さんこんこにちはサルです、えー、と今日はカトラリー収納ポーチの続編を撮りました。えーとね、撮る予定はなかったんですが、まあ、やっぱねペグケースとして使ってみたり、あとちょっとね、あのー、動画の最初にあったような感じでネームタグのところにね加工をしてみたら、まあ、面白かったので、あのー、ちょっと多くの人にねご紹介できたらなと思って、あのー、動画にしてみましたので公開します。えー、とまず、ね、ペグケース。 これあの前回はねカトラリーを入れてたんですけどまあ元々ペグケースとして使いたかったので入れてみましたただねあのペグがですね私メインはジュラルミンのペグ使うんですけど今、全部庭でですねあの使ってるものですからえー、とちょっとこのね部屋にあったあの鋳造のペグ金あの鉄とかステンレスですねああいうやつで入れてみてますこんな感じでねあのー、全部きれいに収まりまして こういう割とねやっぱ硬い生地なので硬いっていうかの頑丈な生地なのでこれでねあのしまっとけば例えばのテントケースにねテントの袋に一緒にギュッと押し込んでおいてもなんかあのペグでねテントを傷めたりすることがなさそうなのでこれいいなと思いました中造では重たいペグばっかりなんですけどまああの振ってもね上や下からこう出てくることがないのでやっぱいいですねこの飛び出し防止カバーもついてますし 丸めると、えー、それなりにコンパクトですし、えー、言うことないなあという感じですはいえー、とペグの長さはね最大であのー、セリアの2 0 5センチぐらいなんですけどね、まあ、それぐらいが限界なのでそれ以上長いペグはね入らないっていうのはね一応注意事項です、はい えー、こんだけ重たくてもねあのちゃんと立つこともできますねスタンドとして、まあ、ペグのスタンドは使うんですかねあんまり使わないでしょうけどね、えーどうでまあ、便利かもしれないですねペグをねあのちょっと抜いてどんどん刺していく時なんかにね立てといたら取り出しやすいのでいいかもしれませんはいでここからはねネームタグにあのちょっとね刻印を入れたのでその時の様子も、まあ、公開してみます えー、と合皮なんでちょっとね水が最初染み込みにくいんですけど、まあ、こんな風にですね刷毛、まあ、とかで、まあ、ぬるま湯とかをね塗ってやるとですね、えー、自然にねこう水を吸い込んで、えー、皮の部分がね柔らかくなってきますこれ合皮なのであの正確には皮ではないんですけどね、まあ、こういうものは大体できますね経験上はい。 でこうやって塗っとくともうどうでしょうね5分ぐらいでね結構染み込むんです気長にこう塗ってるとですねでこうもう染み込んだらねあとは十分なのでこれあのケーキスタンプですね、えー、セリアで買ってきましたこれに、まあ、自分の好きな文字を適当に入れてもう私の場合庭キャンパーですので、えー、ガーデンキャンパーと入れてみましたけどこれでねあのギュッと押さえるんです 実際ねえっ、ー、と10分ぐらい押さえておいたらもう結構あの片付くんですけどねちょっと今日はね長めにこの F 型クランプを使って、えー、朝あのー、仕事に行く前からねやって帰ってきて夕方外してみましたさあどうでしょうまあ長い時間やってるのでねその分っくっきりとついてるんじゃないかなと期待しつつさあどうでしょう おいいですねもうねこれねあの消えないんですねはいやったことあ る, とはある方は分かると思うんですけどねとっても楽しいので皆さんもどうでしょうか今回もご視聴ありがとうございました